こんにち は, こんにちは午後のひとときを一緒に過ごしましょう<笑>これ、ね、自分がご飯食べ終わったばっかりだっていうだけなんですけど、はいはいはい、買ってきた木をちょっと手を入れてよくする昨日買ってきましたですね、はいはい、ちょっと手を入れてよくしようとこっち心拍と切っかいひろそうですね心拍と切っかいひろきですねこっちはもうあの三、ー、分クッキングで、はい、先端積むだけですねこっちはもうやる作業ないんで先端だけ積んで、えー、と ど, どうなっていくかっていうとこっちは十五分ください 15 分, <笑> 15分で、えー、とこれがどうなるか、まあ、これも棚をねちょっと剪定して棚をまとめるだけなんでやってみたいと思います、はい、分かりました、はい、じゃ早速、はい、これ何か時間ってあるんですかああいいですよ3分はいくでしょうこれよーいスタート、はい、ノーカットで<笑>ノーカットでお届けいたします、はい、ちょっとカメラ手ぶれしないように気をつけます手ぶれしない ね, ねああじゃあ鉢もできるだけ動かさないで固定してですね まあ本当先端積んでいく、まあハサミでもいいですし。そうですね、目摘みですね、もう指の先端で、先端積んでいくだけなんで。で上の方から積んでいって、これはやっぱこれ以上大きくさせないため。そうですねため、そうですね、と、あとあれか。新しい、新しいところに出やすくなる、うん。来年の春ですよね、もう今年は、なかなか降ってこないでしょうから。うん、来年、えー、春に。 たくさん も, う少しもうこの作業ってほとんど形できてるんで、はいはい、手を止めちゃダメですねそうですね<笑>えっともう枝を充実していくだけですね、はい、あれちょっと待ってよあそうですねあのこっち流れなんで少しあのこっちを爪め気味にしてですね、うん、えっ、ー、と左流れにしていきたいと思います、はい、顔良かったです昨日久々に 川 越, 川越、ええ、川越。小江戸川越ですね、すごい人がいっぱいいて、ちょっと時間なかったんで、うん、な何の展示会なんでしょう、ね、昨日は商品盆栽クラブっていうのかな、あのどういうあの大元が所属なのかわかんないんですけど、えっ、ー、とまあそうですね、こうう商品盆栽 の, <笑>あの展示会があって。カットしてない ね、いやこれ、うん、もう全部まええあかりで、はい、金金金カットしたら不正になっちゃうんです。<笑>あ 生配信じゃないですもんね。えー、っともう2分？え立つ？リスかな、こんな感じで。<笑> ち, ちゃんとタイマつけてくだ、はい、は。はい。あもうちょうど3分ぐらいですかね。あでもちょうどいいんじゃないですかね。大体。はい。本当の。はい。寸だけ先端だけですね。うん、でまあ風通しをよくして。 センター積んだことによってこの懐からの芽吹きを良くするってことで、あ、あとせっかくなんでちょっとこういうひげひげっぽいやつですね。こういうやつちょこちょこちょこ。これだけは取っときましょうか。こ う, こういうやつね。取った方がいいんですかそれ。あ、これはもういらないですね。はい。こんなとな。あ、あと。 三分で済まなかっこれ、あの、これカレーだもね、少し取ってあげた方が、これから来年やる仕事っていうのは。先端を積んで、あと中のこのカレーだを取って、何しろ中を吹きやすい環境に下げるってことですね、うん。はい、いいですかね。はい、ちょうど三分です。<笑><笑>こちら、はい、こっちらこれで終わりですね。はい。十、は、五、い、分こ。これは棚作るだけ。 そうですねこれねもうアルミ線がかかってるんでそこに寄せてですね棚をちょちょちょっとまと、あ、めてとあ15分もしかして、はい、やりましょう剪定とあと先端ちょっと長いやつだけ目摘みしてという感じ で,、はい、い感じで15分でだからちょっとの時間やるだけでなん か, かっこよくなるそうですねことですちょっと、はいはい、あのお昼休みにちょっと15分だけ作業したら変わるかなっていうやつですね用意用意スタートちょっととこういうい下枝とか あと先端ですがねこういうめつみを少しこういうところをやっていってこれもね鉢を作ってるこの方の鉢がいい鉢なんですけどこの方が丁寧に作られた新箔ですね、うん、あでね正面ですね正面なんて言ってる場合じゃないのかここは短く見えるのがこっちの良さ、はいはい、でえっ、ー、とまあ幹模様も面白いんですけど まあちょっとこっち後ろ逃げてるかなというところでちょっとここが全体にこうこう見えちゃうんですよね全体がね、はい、あの細かく曲はあるんですけどこう見えちゃうんでまあこっちの方が面白いかなっていう気がしますねうん、うん、はいまあここのねえっとシャリは見どころなんですけどこっちはやがて向いていくと思うんでシャリは出てくると思いますんでちょっとこの陣が正面来てうるさいんですけどこっちでちょっと作ってみたいと思います、はい、幹模様を見せながら<笑>ええと見せながら これ、あ, ーりあーりいかたか15分って言いましたよねねで下らすつもあのそちら向きにやるんですけど、はいははい、ちょっと今日はやりたいようにやりれい。 1ミリと 1.5 にしようあ1ミリと 1.2 でやろう2 <笑>分30秒あしゃべってる場合じゃない 1, 1本もかけてない<笑>じゃ五5分10分で教えてくださいわかりました、はい、皆さんもスキップせずに見てくだスキップせずにせくださいまばたきせずにまばたきせずにただ、はい、を作る時に意識することとかはああやっぱりある程度同じ大きさで作っていかないといけないんで、うん、この枝とこの枝をまとめようかなっていうのは 考えていかないといけないですね。棚の中の何個か奥枝の大きさ、えー。そうですね。それをどれとどれでって、だから例えば大きく作ろうと思えば作れちゃうんですよね。はいはい、これを例えばね人塊にするのか、うん、で分けるのか。はいはい、で分けるんだったらこの大きさで全部作ってやんなきゃいけないわけですね。えー、でまあとりあえず今回はえー、っと分けてみようかなっていうことですね。で最後にあの針金をかけて。 下枝をちょちょちょちょと抜いておけばっていう感じですかねもともと針金ちょっとかかってますそうですねカットですねそれを生かして、うんはい、細かい部分をかけていく感じそうですねはいはいそうですねこれだけはミッキーにこれいらないかな<笑>ん今ちょっと考え中この時間をカットしないでカットあそうですね お届けしすね、正面変更になりましたえっ、ー、とねこれを裏枝にしようかなと思ったんですけど、はい、ちょっと寂しいんですねでこっち正面だとここは裏枝になるんで、はい、しっかりあるんですね、はい、なんで先ほど言ったここ短いのを利点にして、うん、ちょっとこの字に使えないのはあるんですけど、はいはい、こちら正面で作りますねなるほど急遽変わりましたということで、はい、うんとこれは取っちゃいます、はい、これですね、はいはい、取っちゃいますちなみに5分 そうすると何と戦ってんだか分からんない<笑><笑>自分と戦ってるんのね自分との戦いです ね, ねそうなんですよね<笑>そうしたらねごめんちょっとあれだな太い針はね使わないとこれをね畳み込みたいんですよねこうねうんうんそうなってくると 1.5mm がやっぱり必要になってくる会社員だったらねお昼時間って決まってるから そ, その間 に, その時間にね終わらせなきゃいけないんで<笑>って モ<笑>テからけダメです<笑>。そうですね。そうですね。それならまああのシチュエーションとしてはなんとなくわかりますよね、うんうん。貴重なお休み時間にね。はい、あれあるんじゃないですか。会社によって盆栽クラブとかね、そういうので。あるのかな。わかんない。今聞たことないですけど。昔ね、JR の人とかね、結構聞きましたけどね。えー、盛んなんですよね、結構 JR の方で、えー。会社で盆栽クラブを作って。 ええ、行った時に、ええとねね、講師として盆栽師を呼んで新、ね、たなね<笑>あれにしてほしいですよねそうかなりちゃくちゃな設定ですけどね、うん、あだけど実際私はあれですね昔工場を勤めたた時にやっぱり日休みやってましたもんね盆栽ね持っ て, 行ってたんですか作ってましたね種とか拾って鉢植えたり、うん、パレットとかあるんでバーナー焼いてジータ作ったりとか、ね 針金はやってない。針金はそうですね、さすがにしなかったかな。やば い, いな、時間が本当に。<笑>たまにはねこういう風な。こっちらかってますねこれ。うんうう、そうですね。こういう動画も。生田さん終わるって言ってね、いつも終わらないんですよ。ああ、そうそうそうそうそう、ね。<笑>今七分四十分。ああと、と七分。本当。十五分。十五分。十五分で分。結構。ジョウカンタさんこの間で、ね、作りましたからね。やばい、本当。 でもさ脱線しなければ脱線しなければでカチャの何作ったの十三分で本当オープニングとエンディングも撮ったもんねそれで本当実質十分ぐらいだの第一あ大地あそうだ苔苔張っただ<笑>えー、け焼き苔え書いて苔張っただけです、うん、そえー、それで十三分で実質十分かかってないぐらいで<笑>、えー、電池は切れましたが。 ええ、タイムは進んでおります。あそれはそうですよね、嬉しな、なんで焦んなきゃいけないかっていう、<笑><笑>その。いいじゃないですか、さくも、お昼休みの設定は、ね、午後、午後一で会議です。そうですね、まさしくちょうど、お昼が食べてきたばっかりだから、ね、一時から会議が始まるんで、うん、終わらせなきゃいけない。会議の準備した方がいいんじゃな い, かい。ね、いいそうです ね, ね、針金かけながら、会議で喋ることを考えて。はい 10分経過しましたあやばいい本当<笑>いやじゃあ次13分の時教えてください分 で,、はい、それでどここまでででででかけるか、はいね、元のの<笑>の人の<笑>のがが細いいいんんすすすすよよりねねっっっててとにににしたた方丁寧作作られく最初褒めてたのに。 <笑>確かにちょっと遅いかもしれない遅いですね、うん、何つくあお抜いちゃう<笑><笑>すごいですね、時間がないから抜いちゃうって会議を送れたら怒られますからねそうそう ずっと半端なんだよねこれもうちょっと先までかかってると<笑><笑>いいんだけど。これ言って人のせいにするという。これどうすっかな。んもう十三分ぐらい？そうですね。もう十三分です。やっぱあと二分。あと二分。最後急いでね貼り紙描き終わって急いで形作ってぐちゃぐちゃになっちゃう。ぐちゃぐちゃになっちゃって<笑>最後やっぱりこうなりましたっていうね。うん ちょっとあのやっぱり動画を見やすくするために多少編集しますあっそうですねあのやっぱこのカメラ位置変える時とかにああただタイマーはここで動いてますので皆さんやばいこのえもう終わったんですでちょっともうこっからはな内緒であ内緒で終わった時に終わったと言ってくださいああなるほどあそういうこと内緒ってことはもうだってさっき13分だから<笑>、ね、今16分ぐらいかな あ, あとは頭を。 全体に作っていって隠してる。うん。もちゃ今この時間だよっていうのをあううと皆さんにね、はいはい、お伝えして。ちょ棚を作ってお。え、やばい。十今八分だな。十五分で終わらすんですよ。<笑>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 完成してないや。いってやつで す, ね, よくすよね。ありますもんね。ち、う、ょ、ん、っと詰めちゃったのか。こうやってしまったでしょうね。だけどこれちょっと待ってよ。普通これかけないんだけど、15分動画用に。たった15分で見違えるように変わる<笑>、うん、はずだったと。ま<笑>タイトルはそんなんじゃないですか。そうですね。そうですよね。たった15分でこんなに。たった15分。たった15分で。どうなるか。どうなるかってことですね。 ああうんよくなってきたうん あ, あとは下の枝をちょっと抜いて、はい、ああ<笑>ぐちゃぐちゃになった妥協許さな い, さない終わった終わった終わった終わった、はい <笑>タイムは21分17分分秒の遅刻だもうちょっとねもうちょっとかけたいとこあるんだけど。 正直、うん、よくわからない。よくわからない。<笑>それはよくできてないってことですね。差し入れの棚はわかりますけど。ああ、ちょっと、ちょっと直していいですか。はい、ちょっと直していいですか。え<笑><笑>え、ええ、そ<笑><笑><笑>っかっ、おそっちの画像撮ったかな。裏、最初の変化を見るのに。ああ、最初のね。そう逆撮ってない気がする。ああ、そうか。 いやわかんないですよね差がね差が<笑>かーー、スタートのね僕逆で見てましたずっとな棚っぽく棚棚の部分を回ってみ、ね、ると上から見るとわかる上から見るか、うん、あ, あこれでいいですか ね, すねまあいいんじゃないかな、うん、あこれ切っちゃうかなあこれ切っちゃおうか切れないやっぱりもうっ完成したって言っても、うん、そこからでもこうさらにねさら、うん、にそうですねもっと良くするにはだけれどもこの盆栽 ち, ちゃんと編集します、この動画は。あ っ, この前の前にったらそうです。あ 19分28秒です。ああでも20分以内で20分以内で何て伸びてんすか<笑>最初20分じゃなかったでしたっけ ?20 分です20分です<笑>ああでもさっきよりなんとなく、うん、はいはいまあでもまあまあ20分でここまでできればです ね, ですね一応あのこんな感じですね上から見るとうんうん、うん、あのポンポンポンポンポンとこれぐらいの大きさでねこれぐらいの大きさがこうできてくれれば、はい、まあ頭は全体にちょっと少し大きくしないと、うん いけないんででね、ということとでででで正面途中で変更というハプニングもありまハプニングもありま買ってきてき、うん、分けるすこら辺ななのかなここら辺がねまた掃除していくとねまたシャリがこう見えたりとか、はいま、だんだんだんだんこのままずっとつなげてここにつながると思うんですけどね、うんうん、ここかそうするとまた良くなってくるこれはなんか生かしたいですけどね。 まあ、正面は正面でね こ, こに面白いのがあったりとかまあこの辺もありますけどね、まあ、このシャリがやっぱり良くなると思うんで、えー、落ち着いて今度はやりたいと思いますね<笑><笑>、はい。ということで、はい、15分クッキング。<笑>これにて終了です。<笑>はい、こ, れはこちら3分ね、はい、何もやってないですけどね、うん、こっちはねいや買ってきて、はい、ちょっとした手入れでもそうですねこんなにね、まあ、変わりますよっていう感じでちょっとあの盆栽っぽい 田中でででききききままましした。た日やつつのの第2弾目ですす。す。よね。第目はね第目次ははいいい。に豆。豆, いきます豆いきますだんだん大さささが小くくなって今日はこありがとうございました。